世の乱れは、やがて我らの地まで及ぶ皆が安心して暮らすには、乱れの根本を正さればならぬそれだけじゃねえ官軍に協力すれば、朝廷に認めてもらえる。そんで、天下に俺たちの名を知らしするだろ、親父俺は名誉などいらんよ、さく かかる火の粉を払う。それだけだ。 you <laughs> は一掃できた官軍と合流する駐屯地へ向かうぞ五冠末期誰もが乱の兆しを感じていた朝廷の腐敗により政治は乱れ災害異変により人心は揺れた先の見えない世に民は苦しみ疲弊していたそんな中 太平道の教祖張覚が民の不安を煽り挙兵後に言う公金の乱を起こす赤い印の人に話しかけると戦が始まります家族を引き連れて物見うさんかお気楽なことだ。 何のようだそらさっさと黄金刀を倒して来ぬか親父 早いとこ行こうぜ他のやつらに先を越されちまうどうしたの父様いや面倒なことにならねばよいのだが父様すまん気にするなそろそろ行くぞ将校敵の解釈超覚ってやつを倒せばいいんだな俺たちの力もっと見せつけてやろうぜ あれさあ俺と勝負だ AHHHHH、uh -huh. 者のこの道は通さぬと岩の下敷きになるがよいわ <笑>よしれ敵将を打ち取ったぞ<スロー>さすがは尊賢殿だその力があると、乱は収まりましょうやられちまう誰か、お助けください<笑>嬉しいぜ親父と一緒に戦って連携できるなんてよ も<笑>う天よ我に力を高き風を持って我らが同志を守り給え南に崖があったんあそこから敵をぶっ飛ばそうぜ もてくるめておはったぞ の虎の前に初めてれえな、うん、くれ ないぞもえたて裁きの炎法よその点のポインを燃え焼きつけすのだおかしな術を使い合った正々堂々戦いやがれ落ち着くのださ術を破る方法は必ずある一番目 いわれをを倒してなをなさんとす。 お前たちが世を乱したから倒したそれだけのことだ<笑><笑>ただ欲するところをなすその s a までも虎というわけかだが我を倒したその牙を時代が放っておけるぞ いかがされましたいや何でもないさあ帰ろう虎の切なる思いは叶わぬ夢なのか尊賢の尽力により 黄金の乱は収束に向かう「高等の虎」の異名は朝廷にも響き渡った一方で艦室の権威は奈落の底へと落ちる権威の失墜は不穏な空気を呼び不穏な空気が蘭を呼ぶやがて領州の地で 偏将と冠水らによる大規模な反乱が起こる乱の討伐にあたるは清涼の優東沢だが彼は保身に走り兵力の損失を惜しむばかり困窮した朝廷は旧任地可否にいた孫権に東沢救援の命を下す 孫権は勇む孫策を連れ領袖へと向かった家族や仲間が穏やかに暮らせる世の到来虎の切なる思いは所詮かなわぬ夢なのか光沢殿ただいま到着した。 遅い、遅すぎるわ。おかげで、鷲田君は疲労の極みよ。このような式では戦火も上がらんが。此度はまず、貴様らが出撃せえ。承した。ふ、は、ん、あ。何をしておる。さっさと出撃せんか。 戦ってないから体が温まらないぜ孫作殿トータ卓様の比例をお詫びいたしますですからどうぞお力をお貸しくださいトータ卓の言ってることは全部でたらめだあいつは兵を惜しんで戦わなかった戦果が上がらねえのも当然だくそ。 こんな奴と一緒に戦うなんてサク、そのイラたちは反乱軍にぶつけてこ、俺たちでラウンを収めてやればいいそうすればトータクの面目も潰れようそっか、そうだよなよし、行こうぜ、親父戦線を押し上げよ本陣を狙う敵を打ち合うのだ兄弟、北の敵は私に任せてください もっとと敵を倒さん一気にする俺たちの名を転換しますんだナヤコなど俺には過ぎたるものだ寮はただ家族や孤を脅かす者を倒す者 Yahoo! Woohoo! <laughs> 崖の上に敵の弓部隊を発見 あ, あれじゃ矢の壁だあんなの見狙われじゃ進めろわけねえしっくちまちま弓で狙いやったとしぜ ひとひねりにしてやるぜ<タッ>動いておけねえ絶対は容赦しねえぞ敵将討ち取ったぜこいつは豪快だ俺もこうしちゃおれませんな 敵は董卓を狙っているようだ。やむを得ない。我らが面倒を見ねばなるまい。 ってやついつでもここを守り抜くのじゃ逃げ出すやつは即即死刑者からな I'm gonna see you soon! 続くとりあはず、い 敵を強襲し脅かしてやろう。 この俺が相手になってやるぜ 撃ち取ったぜ行くぜ伝令味方本陣陥落の危機地球救援を願うとのこと